さらここがうん東西に配された門より内部へと進めそうだ中にひしめく有造無造を分散させるには2に分かれて同時に攻めるのが同策 私は西の門を引き受けるとしようではな妖精が尺に触る謎が解けたがだいつも私の話を先読みして最後まで聞かぬか奴はユグドラシルにまで入ってきやがったかここから先へ進ませるわけにはいかん 私の実力を太鼓殿に知らしめる良い機会だ彼に先んじて門を破ってやるとしよう要戦は私より先に門を破ろうとする己の力を誇示するつもりだろうが無駄なことだここはユグドラシルのない門 を, を守る敵もその影響で強化されているはずよ わ私と共 な, ならば東の門にいる敵も同か、はい、大工房が持て余していなければ良いがなうちの気持ちだっあの門番他よりは強そうだが私の相手には不足手早く倒して中で妖戦が来るのを待つとしようかもう妖戦さんのこと意識しすぎだよ 油断してると怪我しちゃうんだからまあこんなところか実力さえ備えていれば世になせぬことなどないさて門の内側の様子が分かったな次に進むべき場所はこの先に 強い力を感じる場所があるのそこへ行ってみない妖精<笑>に先を越されただと少々手心を加えすぎたが次は全力を出すとしよう上々の皆こなしだその働き皆の模範となろう この私を止められるものなど言おうはずがないさあユグドラシルの内部を見聞しようか<笑>両方の門が攻略されるとは仕方ない東西に分かれて進軍せよ両門を突破したことで内部の敵も分散できている 私の目論み通りだ私の名城壁の内側から強い力があふれ出すのを感じるが先へ進むにはここを押さえて力をためないとなるほど敵の要職運では敵上から奇襲をかけるとしようさすがですあなたならばと思っておりました わかりました。 ってで踊るから<笑>このままでは奴らに幼稚を抑えられるぞ ん ろ, 前線を固めろ、うん、敵は受け止めに切れ伏した妖戦、うん、と同じ地を目指したと て, って駅も我らは前線にはびこる敵を片付けておくとしよう太鼓坊殿は妖戦殿の力を信じているのですね戦場での強い絆この雪村 地下と心に刻みます強い絆だと勝手な解釈はやめてもらいたいものださすがだなお前の武勇頼もしい限りだ リクよすごく頑張ってるね 私、あなたのために一生懸命踊るから <笑><笑>あなたならこのくらいは当然 いいこいつら城壁から飛び込んできやがったさすがに手ごわそうな敵が守っているようにお金をリオさんいくらあなたにも油断は気持よちよ敵将承知している慢心は最も意味的なな 敵中深くにある状況ならなおさらだ任せるがよい敵の要所は押さえたこの先へ進軍するための足がかりを得られたな要塞己一人の手柄のごとく誇るのはやめよう私の起点がなければ機構は大いに苦戦していたはず無論承知している 君の起点まで織り込んで立ち回った。それだけだ。はい、はい、そこまで。せっかく勝てたんだから、健康はやめよう。太鼓。お二人。 改めて魂の気配を探ってみたの？えーすまっ